あらうまそうじゃないですかこれどうでしょうか 今回はですねサムネを見た方もわかると思うんですけど今流行りのね料理系 YouTuber はみんなこうこを通ると思います麻薬、まあ、卵ですね韓国で今すごい流行ってる漬け卵なんですけども要はネギ醤油ダレに漬けた卵なんですねこれをリュウジ流にやってみるとどんぐらい美味しいのかなっていうふうな思いましたのでこれねやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ 材料紹介行ってみたいと思いますまずですね卵1パック使っちゃうこれなんで1パック使っちゃうかって言ったらもうね10個つけてもう一瞬でなくなるからうますぎて えそして長ネギが太い長ネギだったんで2分の1本でいいんですけども大体ね 80g から 100g ぐらいのネギを使ってください細いやつだったら1本とかで大丈夫ですであとはニンニクが1かけあとは調味料は概要欄に書いてありますんでそちら見てください今回はですねリュウジュリュウの麻薬多分結構言われるんですけど麻薬ぐらい中毒性があるっていうまあ、比喩表現ですからこれね本当に麻薬的なものは何かっていうのを皆さんにご説明したいと思います ということで、はあ、これは麻薬的だということでやっていきたいと思いますまずね、えっと、材料も切るんですけどもまず卵をねゆでたいで卵のゆで方なんですけども卵は冷蔵庫から出したての卵でいいです冷たい卵でいいです常の卵だったらゆで時間ちょっと調整してください今回は7分から7分半ぐらいのちょっと黄身がねあの固まってた方がいい方は7分半ぐらいやった方がいいと思いますけどもちょっと今回トロッとさせてあげて7分ぐらいで揚げたいと思います でまずこの卵なんですけども一回ねこれ濡らすこれ濡らすと何があんのってみんな言われるんですけども表面を濡らすことによってね冷たい卵なんで温度差が平たくなって割れにくくなりますで今沸騰してるお湯ありますねここにねでここに静かにね、えっと、沸騰したお湯だったら弱中火ぐらいにしてくださいこうやって静かに沈めていくと割れにくいはいでお湯は必ず沸騰したものにしてください外は固まって中はトロトロっていう卵が作りやすくなります 感じでね、沈めていきますよ、ね、優しくねもう赤ちゃんもう赤ちゃんですこの卵は赤ちゃんなの沈めたじゃないですか沈めたら木はまあ中火ぐらいじゃあ次次のコーデいくわよまず長ネギです、えー、長ネギはねみじん切りしちゃうこんな感じでえー、っと最近はねもうこうやって蛇腹に切っちゃうんですよね 表面面と裏ををこうやってて斜めに切り込みを入れてからはい、じゃあこれね切り込みを入れたらここで、えー、輪切りにしていくとほらこんな感じでみじん切りになるでしょこれこんな感じで切ってください、まあ、にんにくねにんにくはもう皮む い, い, いてあとですりおろすだけなんでじゃああとは、えー、と卵が煮えるのをちょっと待っていきます 大体ね40秒ぐらいでえっとなるんですけども今回は結構トロっとさせようかなと思ってるんでえ7分ねちょっと固いのが好きな方は7分半ぐらいやってえくださいえそしてまずねお湯捨てますはい今ねあの結構あの冬場で冷たい水が冷たいんでこれやってますけど夏場とかに作る場合は氷水の方がいいです まず、えっ、ー、と、この卵を冷やします。この卵をね、冷やすことによって、中がね、あの、こう縮まるんですよ、卵が。だから、皮が剥きやすくなる僕この場合ですと、最近はね、こうやってね、ガランガランやっちゃう。ガランガランやるんで、火が入っ て, てそこから水が入ってね、あの、剥きやすくなる で, で剥くときなんですけど、僕の場合ですよ、ちょろっとね、水ね、出しながら、えー、剥いていくと、この、剥いたところから水分が入ってって、剥きやすくなる、えー、なります。僕、僕の場合ですよ、これ。 ほら赤ちゃんみたいでちゅね素晴らしい玉のような赤ちゃんでこういうボウルかなんかにあの入れていくはい今回はねあのこの袋でねつけていくんでね袋に入れた方があのタレが少なくて済むんですよねじゃあこれ全部剥いていきますはあもうね皮剥くの疲れた<笑>卵の皮を剥くのが世界一嫌いな料理研究家なんでまあ、ここからねちょっと漬けにいきたいと思いますこういうあの袋に入ってますでここにおネギをねあの入れていきます最初にネギネギちゃんです ネギをね入れるとねやっぱねこのネギの爽やかなあのこのスパイススパイス的なね香りがつくんですよねト ン, トントンと、はい、このタレを作っていきますもう辛いの好きな方はねあのこれぐらい入れちゃっていいです、はい、辛いの苦手な方は半量ぐらいでもいいかなっていうふうに思います、はい、まずお醤油お醤油がね 60cc はい、えー、醤油う 60cc これが味の要になります で、お水お水が50おしょうゆだけだとね結構味がつきすぎちゃうんで、ね、お水入れますそしてお砂糖小さじ4杯だから大さじ1と3分の1ですねまず大さじ1杯、ね、お砂糖の甘みがつくのがね結構ポイントですこれ、はい、オイスターソース大さじ1杯はい、これでねうまみと香りつけますかねこれででで味の素です8振り はいもうね日本人はねうまみを尊ぶ種族なので卵と味のことすごく相性がいいから味のこと絶対入れた方がいいはいそしてごま油ねこれでねちょっと香りをつけてくるちょっとオリエンタルの香り大さじ半分でちょっとだけお酢入れるとうまいんですよ小さじ2杯ぐらいちょっとね酸味が加わると非常にね味がしまっておいしいんですよでこいつ混ぜ込んでいくであんまり乱暴にやっちゃうと卵が崩れちゃうんでちょっと 全体で揉み込む感じですねだ、はいねネギをねこう下にして全体がね混ざり合ったらそしてこうなったらさっきのお鍋とかでいいんでここに水張ってください。 で、これをちょっと沈めるんですよそうすると水圧の関係であの中中のね、空気がどんどんどんどんん抜けていくんですねでこの空気が抜けるとどういうことになるかっていうとしっかりこのつけだれが卵にねあの、密着して味がよく染みるようになるんですよでこうやって巾着みたいに絞っていくで まあ、どんぐらいつければいいかっていうと割とねこれってタレと一緒に食べる料理なんで3時間ぐらいでも結構おいしいんですねえじゃあ皆さん、えー、3時間これ、えー、冷蔵庫で寝、ね、かしますので3時間後にまた会おうはいそういうことです3時間漬け込んだ結果がこちらのえー、っともうかわいいベイビーですね、チョキっと切ってここからもうバラバラっとえー、っともう流しちゃべん て, てはいはい はいはい割り ま, ました、ね、これはピッコロの卵あらうまそうじゃないですかこれどうでしょうかということで違法卵完成ですや麻薬卵が出来上がりましたそして僕も使っております今回は米と ビールこの最強の組み合わせで使っていきたいと思います1個作ってくださいここに乗っけるこのタレこのタレ最強にうまいんで皆さんこれねご飯にこのままかけてください、ね、こうこれね割って割ってほらほらどうですか見て見てほらたまりませんねこれいただきたいと思いますいただきます うますぎるたまらんネギだれがやばいねたれだけでもね相当ご飯すみますよネギの香りとあとおろしにんにくの香りちょっとお酢のさっぱり感もあるこのたれがやばい味もね本当に数時間しかつけてないですけど美味しくなってますいやいやいやこれ世界で一番込みのある料理かもしれないうますぎるつまみにもなりますねこれねご飯もいいけど はい、ということで、ご飯大好き人間。あ乾杯。乾杯。はい、乾杯。これやばい ね, ばいね。いただきます。う、はい、ん、これはやばいね。うますぎる。うますぎるよね。俺、うん、はハマるわ。タレやばくなこのタレ、何つけでも美味いから。その辺の雑草でも美味い。うん<笑> ね、いやそれはちょっと信用しないいほんとにほんとにその辺の雑草もうまくない<笑><笑>、うん、これ違法でしょこれは<笑>これは悪いことしてるわ俺最高にうまいうんこれ絶対作った方がいいね絶対作った方がいい絶対作るマジでうまいこれは、うん、ということでねととあまりにも米増えるたまらなくなる白米独占法違反です<笑>ということで今後ともよろし く, よろしくお願いします賞味期限は23チュも う, ちょいうん だまあ、卵だから人半熟だから、ただね、賞味期限ってあのもうね、その家で判断するじゃない、まあまあそうだね。なぜかか、うと、と冷蔵庫の温度 気温とかそもそも卵が新鮮だったかもいろんなものが含まれるからだからあのー、もうねあのー、一番いい方法を教えていたいといか臭かったら食べない、うん、<笑><笑>マジでだから変な匂いしたら食べないね壁入ったら食べない、ね、色が悪くなりすぎてたら食べないそれは基本なのね なんで、あのー、もうそれはね、あのもう自分で判断して賞味期限があの僕がじゃあ1週間 OK ですって言ってもあの5日で腐らす家もあるから、これね、そういうことだから、あとはあの口つけたスプーンをここに入れないとか、うん、うもう入れた瞬間にもうすぐ菌が繁殖するから ね,、うん、これね そ, ういうそういうのもあのちょっと自己判断で。 本当本当リスクを食らえっていう話ですよ、うん、皆さん、この話になったらもう1時間ぐらい航空しちゃうから、うん、も, うこれはもうこっからはツイッタースペースだよ。<笑><当に><笑> 俺はもうなんか壊したくないから、うん、まあ、10個作ったら2日くらいで全然食べれるから、うん、でもらネギ生だしニンニク生だし、うんえー、とそもそもタレした体火入れてないから、うん、まあ3日4日、うんあうん、まあも う, もう4日切り、うん、それで食べてくださいあでもまあ、うん、も, うもう俺は1日で5くらい食っちゃうよねピッコロさんだから。